じ<笑>ゃ、ね、あね、のー、久々に久々です、ねうん、やりますけどこれ長寿 梅, 長寿梅今回あのこの長寿梅を植え替えから針金かけやっていこうかなと思います、うんはい、でね一個私のやつきのね台風が来るんでたまたま見てたらねちょっといいのが出てきたんでちょっと見てますはい。あ面白いちょっと面白いかな た玉の、ね、隅っこの隅に入っだ、ね か, か, ねねね、からこの木もちょっとこれ全部まっすぐ伸びちゃってるんで、うん、少しあのきつい仕事になるかもわかんないけど模様をつけていこうかなと思います。 根っこがこれだけ上がってるんでね、うん、もうちょっと根っこを出してこうギゃッとこう締めた形で作ろうかなと思いますなこれ抜いてみないとわかんないですけど、はい、あのそういう風に作ろうかなと思ってますこれ陥木なんで下の方が強いんですよね<笑> 余分なものを全部これ取ってきますでこうまだこう土が残ってるんで根っこがきれいに出るような形で作っていきたいと思いますでまずね下の方のいらない葉っぱを取ってきますちなみに夏は長寿梅です、ねうん、それでね長寿梅やさしところに大きいやつもあるんですけど今ね戸屋にかかってます 3, 3日でね黄色くなって葉っぱが全部もう落ちちゃった葉がりとかそういうの やったことないんですよ、だから一個ずつあの葉っぱを落としていたら、ね、はがりですか、うん、大変なもんなんで そ, そしたらね1週間ぐらい前かな葉っぱが全部黄色くなって、うん、全部落ちちゃったでその時点でこの枝を詰めてったりなんかしたんですけ ど, ど、ね、これはれかかんないと思いますよまだ、うん、じゃあこれやってきます余分なこう下の方にある、ね、これ取ってちゃいますから。 この見所っていうのはこの根っこ根っこですよね。ここう綺麗に見せる形で根っこを綺麗にしていきますから。はい、こ針金がどこまで隠れるか隠れるかですね。うん、この辺のね枝もこう多分曲がると思うんですよまだ。ここはもう切っちゃうのかなと思ったんですけど、うん。切っちゃうはもったいないと思うんだよなこれねいい。切って復かし直ししてもあのこれだけ太くなるまで相当時間かかると思いますよ。うん、そうですね。 これをあのこのまま生かす形で作っていこうかなと思ってます。なちなみにこの木は高明さんで買いました、うんうん。ちょっと元気がないかなっていう感じがしますね。一回ちょっと怪しかったんですよ、うん、だけど消毒してしたら元気取り戻した感じです、ねうんうん。すぐ油も出ちゃからね新芽が出てくると一回これで全部落としたらあの水で洗います。 植え替えするな時は葉っぱの量を減らした方が、だがたい九月か春か9月でしょ9月過ぎそうですねそのまま植え替えはやっちゃいますよあなるほど時期的に、うん、だいたい次の葉っぱが出てこない可能性があるってことでなはがりも何もしないでそのまま植え替えちゃってるんですよね<笑>そうなん だ, <笑>だからもうそろそろね長寿梅もあと1か月もすれや植え替えの時期になるんではい ちょっとこの季節まだ早いけどいいでしょう。このう覚えもう早すぎではもういいと思うんですよ、ね。そうですね。八月後半ぐらいからやり出す人はいますよね、うん。これ寒くなっちゃうとね、うん。まだこの木は根っこ見てないんで、感、う、染、ん、病とかあるかどうかわかんないんですよ、うん。多分大丈夫だと思うんけどね。あ、そうですか。うん、これだと細かいところは入んないんだよね。そうですね。やっぱりこれじゃこれがね便利ですね。温 ショップで実産販売中これ本入ってますこれ1本は1本は私の道具入れで1本は寛太君にこれプレゼントしてカ<笑>れテル根っこも取ってきますからねはいちょっとねこれ水で洗います洗はう、はい 抜かないでこのまま。こ の, ままこの辺を。ちょっとはめるかわかんない。<笑><笑>大丈夫<笑>抜いて。で、根っこを締めてきます。ま締めあの、ラファエアで縛って。ちょっと幅が広すぎるんで、ちょっと締めていきます。ちょっと抜いてみないとわかんないんですけどう、ど う, うにしたらいいかな、うんうん。これがね、こう見ると。 こちのブロックとこの部分ね。はいはい、こっち二つは割れてるんですよこ れ, これど う, いうふうに持ってきかだな、ね。この根っこを全部こっちへまとめちゃう形で来てもいいと思うから、ね。こういうところをもうちょっとこうくっつけってきます、ね。はい、はい、ちょっと出してみよう、ねいいね。結構根っこ回ってるよ、これ。根っ回ってる。卵巣病もなさそうん。ないね。鉢はちょっと用意してなかったんで土鉢ですね。うん土鉢だね。 洗洗っっっててしししままままううかららねね古いいいいのの落ととちちゃうこれ切ななで、でそききすすこ、はい、こんな感じょっとこれれてて、ねはい、変わってきた形が、うん、最初とは。 こんなに荒れちゃって大丈夫なんですか、東芝行っうん、大丈夫ね、うん。このぐらいの形で。このぐらい出しちゃったらいいよね。あ、う、と、ん、でいらなくなるから、ね、かこのじゃこの先はね、うん。大体根っこはこうスロープしたでしょう、これ。うんうんうん こうぐちゃぐちゃ交差してないでこうスーッとねさばくしてみたぶん綺麗に見える。なるほどで植えつけちゃうか。はい。深バの方がいい。うん、深バの方がいいかもわかれないね。振り返した後針金かけですか。本当は先にかけんだけどね、うん。かけちゃうかこのままあこうこうして。<笑> はここれとこれとですかけんのそうだね、はあ、し 下, で下かかららしてこでんねねねとと太いいいいい難しなこここれ曲がるるののかか本本本入るよで、うん、ですか2本だ、ね、うんこラインううめておけばいい、ね、そうですね。うん 今回は枝先かけないでもう幹だけにしときますからね模様がこう根っこの模様がかなりきついんで、うん、やっぱこっち枝もそのぐらいに合わせておかないと ね,、うん、ねちょっとかっこ悪いんできつい模様をかけますから<笑>ちょっと針金はねめちゃくちゃかかってますからねめちゃくちゃかかってますか針金はききいいやつでも、ね、やっぱりね、うん、きれいにかかってないとね<笑> ま, まあまあまあまあ<笑>、はい、先生によっちゃね はい、ええ、で、いやっ、ね、て、ね。一番重要なのはそれですからね<笑>。やっぱり人に見せるもんだからね、綺麗じゃなくちゃ。今回はちょっと、あまり綺麗に。<笑><笑><笑>さあ、あと、曲がるかどうかですね。流れ。見て見せるか。根っこをど、どっち見せるかね。こっちの方が良さそうな気はしますよ、ね。この点もいいよね、うん。これ、ぐっとこっちに伸ばしよっかうあ。なるほど。それか、こう来て、こっちへ、こう中で見 一回こっっちへ回るよ最悪、折れてももいいいいかからねそね、ね<笑>ね<笑>結構ねいきつつ年、ねね、年じゃなでたら食い込みますよねそんな太んないよへ太んないよ小さくした方がいい ね, いた方がいいこれね多分持つと思うけど。 多分もうす大丈夫で直線じゃしょうがないですもんね、うん、その辺もだからもうちょっと長きでねここ切っちゃってからそうですね次の段階だなこっち上の方はね、うん、あんまり一気にやんないで骨格だけみたいな、うん、こ, この先またもうちょっと出してからやった方がいいと思う、はい、あんまり一気にやっちゃうとね うん、これででいきますここれれにしうどこ置いとく 今、夏場だからやばいんよな、ね、水がね。あじゃあ、置いておきましょうか、ここに。うん、桃源さんに、うん、あの、二つ枯れちゃったや。なんだっけな、ずいなが。あの強いずいなが。二<笑>つ枯れちゃったよ。いや、暑すぎるんですよね。厚す お昼ぐらいに水をあげれないと、うん、2回やらないとダメだねそうそうそう今ね1 回, 1回しかやらなかったからね朝晩だともう足りないですよね、うん、こうもう全国的に枯 ら, ら, らしてる人いっぱいいるからあ過ぎだもんね、うん、今までに何なっつやだもんだってお昼ぐらいにもうカラカラになってますもんね、うん、そう次中枯れちゃったからみんな枯らしてるから初心者の人も自分を責めないでほしいですね、えーうん<笑> しょうがない、これはかっこいいじゃないこれ根っこは石づきになりそうです、ね、なりそうだよこれ今度素材からこういう値上がりを作る方法みたいなの教えてほしい ん,、うん。何買ってくればいいんすか素材はあのねなんだっけ心拍をねやった人がいるんで値上がり値上がりを作るああこう、根っこをほぐすで ホースのに入れそういうの長寿梅のこういうホースなんか入れてもいいとてもね うん、これがこの大きさだと結構太いホースですねうんこれだとちょっと太いやつじゃないとね<笑>ねえ小さいやつだったらこうだんだんだんだん根っこ出していけばいいんだもん、うん、入れといてああちょっと前にあこれもっと出してみてこうホース入れてみっか出しちゃって刺、うん、し器を一応根上がりっぽくしてみたんですよ根っこが長ければさ、うん、ホース進んじゃえばいいんだ 入入れれれ。れるる。方方法がいいまままこここははおけけかかかかでどちょっっっといいのかなこれのな中てててだだき向性ね、これからだね。らいやでも直線でしたからね枝、うん、がちょっと曲げるだけで違いますね。 ここは結構曲げたからね、ちょっと強めに曲げとくかもね。で、あとは次の段階で曲げていく感じあんまりね、大きくしたくないじゃないですか。うん、こ, このぐらいぐら い,、ね、いいよね。ちょっとここ長いから、ね。金でやっぱり葉っぱつけといた方がいいじゃない。今こいい、うん。内側に曲げてやべる。でも こ, こもいいね。うん、いい子もかないかもね。ちょっと水くれちゃう先にね。はい いい感じだ、これ、うん、やっぱりいい方がねいい、ね、これ、ね、これ長いから。だけの木だからねあちょっとどこに植えつけるかだって、 素材でだからこういうのがなんか将来性を感じるようにあるな、ね、れ将来性はあるよこれねさんこっさこっちへ流してきた方がいいかもわかんないなあそうですかこれ今こっち向けてこれまた返してくれば、うん、これ左へ流れるからこっちから見てこれがこっちに返してきたらどっちでもなると思うけどね、うん、足元はいいい。よ、これ。面白い 3, 円ですよ、いいですよね、3000円ならね、3000円、3000円、3000円、安いだまやもね、<笑>そうそうそう、へピッタで安いなーって言ったけど、あんまり反応なかったんですけど、安いですよね、3000円じゃ、3000円安い。うん、<笑>っもね。うういお宝も眠ってますんで。 こんな感じで、まあ、うん、こ, この時期は、うん、これから何月ぐら月、十月ぐらいまでできるんですか、うん、できる。まで、あの長寿梅で植え替え等が、うん。ここ絞ってもいいかもしれないですね。うん。ぎゅっと、ここ、ぎゅっと。そう、こうこ、締めててもいいよね。ちょっとね、こう、こう見ると、これが輪かんなって、輪の間にこれが入っちゃってるからね。はいはいはい。こ これをもっと締めるかこっ ち, こっちくっつけちゃうとかなるほど何か持ってこないとねではまた次回次の課題にした方がいいと思いますよね、うん、将来楽しみになりましたこれはよくなります、ね、うんというわけで、うん、今日は長寿梅です、はい、長寿梅ありがとうございます